皆さんこんにちは報徳学院学習ブログのとしです中学2年生の数学ミニ式の計算の9回目今回は単項式の情報についてお話しします、えー、単項式と単項式の情報け算ですねこれは係数は係数同士文字は文字同士の積を求めて計算していきますではこの3つの計算これを使って説明していきます1 かけるマイナス係数というのは文字の前についている数字のことでしたねここでは8とマイナス3ですから8るマイナス3これは係数は係数同士文字の部分は a ける b こうなります係数の計算は8差24でマイナス24 かける a b 答えは −24ab こうなるわけですここでは説明するために細かく書きましたけれどこんなに細かく書かなくても構いません、えー、例えばかっこに5 x ス y、えー、係数は x の係数 5y の係数はこれス1ですよねだから 係数は 5×-1×x×y ここで一気に答えマイナス5 x y、ね、もちろんここの部分もねできちゃう人は必要ないかもしれませんね一気にス5 x y こう出しても構いませんえ、カッコ三番8分の 5x×7 分の 4y 分数の場合も同じです イコール分分ののかける7分の4これは係数ですね。かける x かける y。約分をします、ね。8が2になって、4が1になって。そうすると、分母は2714と。分子は5。そして文字の部分が xy と。 14分の 5XY とこれが答えになるわけですこのように単項式×単項式これは係数×係数で文字×文字で計算していきます今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございましたではまたお会いしましょうさようなら